ちゃん食べづらいからもっとそっち行ってそんなことないでしょちゃんと整列して食べてるんだから整列はしてるんだけどさ車の駐車みたいになってるんだよ <笑>, 笑わせないでほしいよねそういうことじゃなくて<笑>なだから少しどいてよ<笑>